皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月24日。メリークリスマスということで、明日の朝には、いつものように、サンタさんからのプレゼントが届くんでしょうか新限界諸行のアクセサリーだったりしないでしょうか良い子なので、おとなしく寝て待ちたいと思います。今月のレンタル衣装は、霊気の舞踏着セットでした。 霊気というからには、始皇帝と何か関係があるのでしょうか。その辺のことはよくわかりませんが、ショップポイントも回収したので、フェスタ・インフェルノに行きます。今回は、羅刹王バラシュナでした。前にも一回戦ったことがある相手なので、楽勝ですね。サクッと倒してきます。というわけで、血のクリスマスイブになってしまいました。前回は割と楽勝で倒せた気がしたんですが、今回は5回以上全滅しました。 というか、前回どうやって倒したか全然思い出せませんでした。どういう攻撃が飛んでくるかも覚えていませんでした。適当にやって勝てる相手ではないので、一つ一つ覚え直すしかありませんでした。とてもしんどくて楽しかったです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。